みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師のはずの滝沢でございます。えー、今回の動画ではです、ね、こちらフレームドラムの使い方を皆様さにご紹介をさせていただこうかなと思います。なんでかと言いますと、このフレームドラム、先日動画の中でちょっと登場させたら、結構な人が買っちゃったみたいで、買っちゃったっいう言い方もあれですけれども、結構な人が買っちゃったみたいで、どうやって使うのという話もよくいただきますので、ちょっくら僕がどういうふうに使っているかをお話しさせていただこうかなと思います。 僕自身もこのフレームドラムに対して全然知識ないですし、どうやって演奏するのか全くわからないんですけれども、でも僕が思う滝沢流とでも言いましょうか。滝沢流のフレームドラムの演奏の仕方をお話しさせていただこうかなと思います。とりあえず、この持ち方なんですけれども、慣れない方、こういうパーカッション系に慣れていない方はです、ね、この両膝に挟むスタイルが一番よいかと思います。 こうすると、両手が自由に使えるので、このスタイルが多分一番やりやすいですね。それで、もうちょっとこのパーカッションとかに慣れている方は、膝にこんな感じでこう立てて、左手をこう添えて、こういうスタイルでもありです。それで、もうちょっとこの違うスタイルがいいよという方は、タンバリみたいな感じで、こう持って、この左手のこっちの指でちょっとこう叩いたりとかするようなスタイルがいいかなと思います。普通に宙、ね、ぶらにして。 みたいな感じでやってもいいですし、その辺の持ち方はお好きなスタイルでやってみてください。おすすめとしては、まずこれです。では、では。ドン、テ、ク、パというこの4つの音色があるんですけれども、まずこれの出し方を練習してみましょうか。ドンというのは真ん中ら辺を叩いて低い音を出す。これがドンの音。右手でこの真ん中ら辺を素早く 叩くんですが、僕は割とこの薬指と中指でこう叩いているような感じでしょうか。手全体を使ってもいいと思いますし、人差し指だけでもいいと思いますし、その辺は皆さんの指の形状とかにもよりますので、どんな感じで叩いたら低い音が出るかなというのをちょっとチャレンジしてみてください。試してみてください。目的としては低い音を出すことです。低い音な感じが変なふうになっちゃった。 低い音。真ん中ら辺をちょっと触るような感じで叩く。この叩くスピードがこうゆっくりすぎてこう、ちょっと押し付ける感じになっちゃうと、低い音が全く出ないので、指が打弁に触ったらすぐ指を離す。という感じでやると、いい音が出るかなと思います。それで、その次、手。 手に関しては、まあ、右手で、まあ、どこでもいいです。こう触ったときのハシャッハシャッという感じのところ。これが手。で、クはこれの左手バージョンという感じですね。手の左手バージョン。もうどこでもいいので、触りましょう。でテクテクテクテクテクテ ク, テクとやる場合だったら、テクテクテクテクテクテクテクテクテ ク, テクという感じになります。で、最後はパ、パ これは右手で端っこら辺をスラップする感じで、引っ張った感じで高い音を出します。こんな感じ。この手首のしなりとかをうまく使って、軽いんだけれども素早く。と<笑>いう感じで、軽いんだけれども素早くという意識をすると、いい音が出るかなと思います。 ドンに対してパの場合は高い音を出すことが目的なので、どういうふうに叩いたら高い音が出るのかということを意識しながらちょっと練習をしてみてください。パ。もう一回やってみましょうか。まずドン。で、手はこれ。で、クはこっち。で、パは。という感じです。えー、こんな4つの基本動作をもとに。 この動画の中で1つ、2つパターンをやってみようかなと思います。まず、ドクテクパクテク。こんな感じですかね。ドクテクパクテク、ドクテクパクテク。ちょっとやってみますと、こんな感じ。 リズムです。最初に「ド」と言ったらクドフテ「ク」。両膝に挟んでいるスタイルでも一緒です。ドクテク このオルタネントという言い方をするんですけれども、右手と左手がこの交互に行くこのリズムの作り方。これがうまくできていないとかなり難しいかなと思います。普通にこのテクテク、テクテクだけ。これがそこそこできる人だったらば、結構余裕だと思います。でも、これめちゃくちゃ難しいよという方はです、ね、まずテクテクだけ練習するとよいかなと思います。テクテク。テクテク。 ひたすらこうテクテクを続けると。テクテクテクテクテクテク。ゆっくりでいいので、一定のリズムでリズムが早かったり予測することもなく、キープして、こんな感じでいただくと。でこれがなんとなくできるようになってきたら、途中にドを入れたり、パーを入れたりして、ドクテク、パクテク。テクテク なな感じになります。ではではこれだけだとちょっとシンプルすぎるのでもう一個ぐらいいってみましょうか「ドクテクパ」しまったむずいなこれはド「ドクテクパ」 ド ク, ドクテクパクドクドクテクパクドクそんなに難しくないかどうだろうドク、ク, ク、ク。テパ えン、と、トパトこんな感じのリズムでございます。で、もし余裕があるようだったら、ドク、テク、パク、ドク、テク、ドク、パク、トクとか言ってみましょうか。色つけた方がわかりやすいかな。ドク、ク、ク。テパ うん、テクドクパクドクドクテクパク ド, クドクドクパクテクドクテクパクトクテクドクパクドクこんな感じちょっとこうエイドリードっぽい感じですか こんな感じ<音楽>。こんな感じです。で、さらに慣れてきたら、こういうところを、ね、そのパーを多めにして、ただ、ちょっとフィルインポックやってもいいですし、パパパパッとか。 そんな感じで、まずその低い音と高い音を出すことになれることが、まず目標という感じですかね。前提といいますか。それで、ドラムでいうバスドラムとスネアみたいな使い方なので、あとはそのドラムのリズムを真似て、いろいろやってみてもすごく面白いかなという感じでしょうか。えー、とりあえず、基本としてはそんなところです。ドと手とくとあ。この4つの音をうまく出せるように練習してみてください。 このテクの辺この辺の音色に関しては別にバラつきがあったらいいと思います。ドアはしっかり低い音が出て、パワーは高い音が出る。これが守れれば OK です。そんな感じで今回の動画は終わりにしましょう。もしかしたら続きがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。<笑>